どうもみなさん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日もまた、この小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は MTV。MTV 世代ですよ。えー、支えた。シンディ・ローパン。タイムアフタータイム。こちらの曲を、この小さいウクレレでガズレレ流、超簡単アレンジにして、やってみたいと思います。い<笑>いこれはね。 いい曲ですよね。キュンときます。はい。皆、えー、さん、ぜひやってみてください。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたシンプル簡単バージョンですけど、まあ、えー、英語ですけどね。はい。雰囲気で雰囲気で。はいはい。後半はかっこいいバージョンやます。後半かっこいい、いろいろ悩んだんですけど、まあ、ちょっと独特のガズレレアレンジで、えー、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、憧れの曲、青春の思い出の曲、今歌いたいヒット曲。これをですね、カラオケで歌ったり、CD 聴いたりするのもいいんですけど、 楽器で一緒に弾き語ったりするのがこれ最高なんですけど、ピアノとかギターとかはちょっと難しいですから、まずウクレレでちょっとそれを体験してください。もウクレレで簡単なんですよ。だけどすっごい奥も深いんで、ずっとハマれますよ。もうずっとね、もう人生のパートナーになってくれると思いますよ。楽器は苦手だなとか音楽は私はちょっと才能がないというそこのあなた。ウクレレだったら。 大丈夫。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見て、動画と一緒にちょっとやってるだけで、もうすいすい音楽を楽しめるようになりますからね。えー、ぜひ始めてください。え、YouTube ですから。まずね、スマホで見れるでしょえー、で、いつでもどこでも見れる。あとこれ、こっちもちっちゃいんで、ウクレレも。 どっか公園とか持っててもできるわけですだからいつでもどこでも場所も選ばないし、しかも無料だもん、YouTube を見るのはね。皆さんぜひ始めてください。さあ、ここにリンクあります。もうちょっとしたら。もうちょっとしたら、ね。で、そこのリンク先の初心者レッスンをここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらお送りを触っているだけで、あら、私今できたってすぐになりますからね。はい、じゃあリンクあります。初心者列をここに行ってらっしゃい。クリック はい、っってらっしゃいそこには私が今まで撮りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲700曲ぐらいがもうすでに。 アップロードされております。えー、最新 J-POP、夏メロ、昭和の名曲、演歌、洋楽はもちろん、ハワイアンもあるし、アニメーションの方もうほんとすごいあるんで、先ほどのリンクの下の方にジャンルボックスになってあるんで探してみてください。ちなみにここに洋楽のリンクも貼っとこうかんで、洋楽も相当やってますからね。ぜひ興味ある方は見てみてください。さあ、それでは Time After Time。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 タイムアフタータイム。まずはシンプル簡単バージョンやってみました。こう、淡々と進む、あの、独特な、あの、リズム感とメロディー感がね、キュンときます。はい、英語ですけど、はい、ちょっとね、雰囲気出してやってみましょう。で、えー、今のあの、もちろんショートカットバージョンですよ。で、フルでやりたい方、2番の歌詞をあの書き足していったりして、自分の歌本を作ってもらいたいんですけど、えっ、ー、と、テロップと合わせてやるのもいいんですけど、自分でね、 いいいと思いますね。で、洋楽の場合はそういう言葉が多いんで、私はこう歌詞カードをこう、歌詞をね、えー、プリントアウトして、そこにこういろいろ書き込むっていう感じでやってます。これがもし参考になればと思うんで、まあまあ見てみてください。これ今イントロこれ2回繰り返したと、はい。すごいシンプルなんですよ。はい。えっ、ー、と、まあテロップと見合わせた方がいいかもしれない。これちょっと見づらいかもしれないですね。まあ一応見せておきます。はい。これがまあ1番。で、ここが2番ですね。まあ同じです、コード進行的には。ここが3 ここがね、あ、一番のここが3ブロックってところが結構ポイントで、急にフッと二番が始まりますからね。ま、ああの動画とかテロップじゃな動画を見れば、なんとなくその感じを分かってもらえてると思うんですけど。で、ここサビなんですけど、これまあ二つ書いてありますこれ全く同じのを繰り返していますね。はい。はい、全く同じ。で、最後タイムアフタータイムを繰り返して、ま、あ何回かやっています、ここね、だんだん弱くなっていったのが分かりましたかね。はい。 でてまず出てくるコードを確認しましょうか、ここに書いてあります、C と Am と F、Dm と Em7、5つです、コード5つ。5つのコードやりました、このちなみに5つのコードは、えー、いつものようにですね、このコードです、このコード。 このコードは知ってますかガズレレ必須コードですよ。必須って書いてあるでしょ。必ず覚えましょうというコードで。音楽っていうのはもう本当ね、広い海にこれから後悔に皆さん出るっていう感じじゃないですか。それ何やったらわかんないじゃないですか。いろいろやることありすぎて。そんな方に、まずこのガズレレ必須コードという8個の入門簡単コードを まず覚えることをおすすめというか必須ですから、まあ、覚えてくださいというところから、まずその土台をね、まずしっかりして、そこから音楽の旅に出るのがいいかなと思って。星の数ほどあるコード全部覚える必要なくて、ウクレレで音楽始めた人は、この8個のコード、最優先で覚えましょう。ガズレレ的な、今ご覧になっているガズレレ YouTube で、えー、いろんな曲と合わせるとき、このガズレレ必須コードが分かっていると、ほとんど8割9割できますからね。はい。以前、この8個のコードをめちゃくちゃ分かりやすく解説している。 もちろん私がですよ、えー。動画をここにリンク貼っときます。なのでここでコードの勉強をしてみてくださいはいそしてねえー、この今日出てきたコードのコード5個はその8個の中の5個なんで、えー、気が楽になったこれ簡単に覚えられる方法がねさっきのとこですからまあぜひマスターしてください最後のエンディングなんですけどだんだんこうフェードアウトしていく感じをちょっと出そうと思って今ちょっとやったのがですね こ, ここからねこっちに向かって弾いていくと音量って下がってくるんですよちょっと聞いてくださいね ますこっちにだんだんおとなしく抜けたちょっと右手もね押さえていくでなんとなく音量を下げるこういうのかっこいいと思いますがこういう演出も一個やってみてくださいこっちに行きながら強さも弱めていくとこうフェードアウトみたいな要素が出てくると思います 注目ですよ。はい、試してみてくださいじゃあここからかっこいいバージョンやってみようと思いますこれはですねえっと原曲を聴いていろいろ悩んだんですけど結構 お, おとなしい感じなんですよなんでまあ、ウクレレのえっ、ー、と弾く時にちょっと気持ちよくアレンジできるように8ビットでやろうと思います元気よくねちょっとちょっとあの原曲 よ, よりは元気の原曲よりは元気よくだって今すごいあのねラッパーですから私原曲 よ, よりも元気よく 出ちゃいい。ました。はい、で、これでやりたいと思います。8ビートの「ちゃ」。はい。で、この矢印マークはシンコペーションですね。シンコペーションっていうのは、リズムがね、食い込む感じです。ちょっとこれ後で解説しますけど、まあ、あとは全体的にゆったりした感じがいいかなってことです。まず、このマーク、矢印マーク。 これはですね、シンコペーションです。特に A メロの Line in my band の, の A メロの歌の始まるところ、ちょっとこの、これ、見といてください。DmC の間に矢印が入っているでしょ。これをやってみます。Line in my b a d ジャンジャンアップで C。d ーからアップで C。この、ちょっと食い込むんですよ。普通だったら、ジャンジャンジャンジャン、1、2、3、C でしょ。この矢印が入るとシンコペーションで前にドンと来るから、ジャンジャンジャンジ ャ, ンジャン アップで C これをシンコペーションといってこの矢印で表現します結構これが多いんですよこれ8ビートの中で例えば C を弾くでしょこれが2コードになったと考えるといいんですじゃあ C と F だとしますアップで F これがそうです こっちは右手はただの8ビートですからね、言っておきますけど、こっちのコードを変えるためが変わるってことです。もう一回、えー、と A メロの Dm と C でやってみますと、ワン、ツー、スリー、フォー。じゃんじゃ、C。はい。d シーアップ。でんで、でんでで。はい。こんな感じでシンコペーションのリズム。あ、まず8ビートの弾き方。ここ、リンク貼っておきましょう。8ビートっていうのは今のジ、ジャンじゃじゃんジャじゃんじゃんじゃこういう右手の弾き方なんですけど、今回はこれにチャを軽く入れるとかジャン。 ちょっと打楽打楽器の要素を加える。でも、8ビートでも十分だと思います。先ほどのリンク先のところに行って、8ビート完全ガイド、できた人は8ビートの「チャで、これをやってみましょう。で、さっきも言ったようにシンコペーション、じゃんじゃんアップ、じゃんじゃんアップ。この辺がえー、と矢印をシンコペーションもこう。 なんとなく理解していただいてやるといいと思います。あとはですね、特にこの曲は決めということもなく、そのさっきも言ったんですけど、淡々とやるなんかこう美学みたいなのがあると思いますんで、えー、ゆったり感が出るようにね、えー、やってみようと思います。じゃあ行きますよ。シンディローパー。タイムアフタータイム。かっこいいバージョンやってみる バージョンやってみました。最後、フェードアウトみたいになってしまいましたけど、まあ、もともとね、原曲もフェードアウトなんてこんな感じもちょっと再現するのいいかなと思います。はい、あー、やっぱりリズムが入ると、まずちょっとね、えっ、ー、と、こう、メリハリがま出てくるかなという感じで、ビート感が加わって、またさらにかっこよくなったんじゃないかなと思います。皆さんもいろんな弾き方で。でこれはですね、迷うところでですね、結構、あの、つま弾きもいいと思うんですよ。 スマビックタイプのボサノバビートでもこれもかっこいいかなと思いますけど、まあ今回のアレンジは8ビートのチャレン。 言ったらやってみました。皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございます。えー、音楽、ウクレレでって楽しいなって方、皆さん、周りの方にどんどん教えてあげてくださいね。楽しい人が増えたら最高です。はい。よろしくお願いします。ガズレレではいろんないことやってます。イベントやってます。本もたくさん出してます。いろいろこのウクレレ販売してますし、いろいろグッズもあります。ホームページでいろいろチェックしてみてください。ちょっとこれからご案内、えー、動画をご覧になってください。どうもありがとうございました。じゃあ、どうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞ、こちらにリンクを貼っておきます。ホーームページを見て いただくともう大体のこと書いてありますんでチェックよろしくお願いしますねはいでイベント情報なんですけど3月イベントいきます3月30日四日市3月31日は いきまーすガズさんいろんな、えー、イベントもちろんやってるんですけど本も出してますよはいこっちこっちの本は主婦の友社から発売されてる私の人生人生ってば僕がね白血病で骨髄移植させていただいてるんでねもういろいろ考えることがそういうことをうまいこと 伝, 伝えてくれた本なんでこれぜひ読み読み物ですこちらぜひ、えー、主婦の友社から出てますんであの全国の本屋さんで注文などあの書店にもあると思いますよろしくお願いしますはいこっち「リットミュージック」から出てるウクレレ教則本書初心者向け もう4寸ぐらいの重版になってますからよろしくお願いしますはいこっちは毎度おなじみ「ガズレタ歌本」シリーズで今はもうボリューム5まで出てます累計3万部もう全部手書きですこのさっき見せた こ, れこういうのが全部スキャンされてちっちゃいこれす、ね、これですこれこれこれ はいガズレレ歌もこんな感じで出てます一、ね、冊につき五十曲入っててボリュームファイバーになるんで僕百五十曲ぐらいの歌文になるカ CD も出してるんでね「レッツゴーサイト」これ CD なんですよ、はい、こっちかっこいいバー版と、えー、練習版の CD これなんで私ガズレレ仲間の人これ弾けるようになっといてくださいお願いしますこれも、えー、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたああもう盛りだくさんですよもうガズレレで、ね、もうね 伝えたいいいいい。ことがいっぱい で, す大変です。フォローし て, おいてくださいホームページ見てください、ね、それではまた音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう皆さん楽しい人はどんどん教えてあげて豊かな人を増やして自分も豊かに最高ですねありがとうございますまたよろしくお願いしますさようならバイバイ